またはぐれたら困るしこの階段意外と急で危ないしえあっやったー俺の勝ちだ好きだよ高木さんを俺。 見守りたい初恋がここにある。<笑>私の手握り足りなかった。<笑>からかい上手の高木さん。二千二十二年一月放送決定。さらに映画も。